ジャン君おはようございますおはようございます朝のルーティーンの中にお薬を飲むが追加されています今から一階に行って冷蔵庫からお薬を一本取ってくるそうですポンちゃんおはようございますポンちゃんには何の変化もありませんポンちゃんはいつも元気です はい、ポンちゃんポンチャんンンはいいただねポンちゃんええー、お薬をあげた後はパパとママは一人ずつ。 1階に降りててご飯を食べて行ってきますそして今日はお風呂も入りたいのでお風呂もなんかうまいこと順番をつけて入ってきますそんなそんな今日この頃をやっていますジャンク昨日はそうトイレは行き出すと 連続して何度も行くんだけどだ寝てる時間が意外と長かったのでね、えー、一度寝ると 2,3 時間トイレに行かないというのがあるのでなるべく寝ててくださいな今日もよろしくお願いしますジャン君お薬の準備ができましたのでこちらへいやもうちょっと持たないと冷たいですもん、ね ジャン君あと1分経ったららこちらへどうぞね<笑>、うん、ね、ねじゃんおーねははい、はい、うん、いいい、ね、ですよ伸び伸び伸び。 うんうんはいあいかねお<笑><か>、ね、<笑>っでねじゃんくんお、今日はやかぼくね 今日は上手にできません。ピュはい、いいかでした、うんうん。昨日は一発出てきたのにね。ごめんね、今日は二回になっちゃった。ごめんね、じゃんくん、いいかね。くしゅくさそろそろ薬効いてもいいから、んだけどな。うん、ねえ、じゃんくん。いいかね。 よっしゃ、本当だね、じゃんくん、すごい挟まってるね、挟まり挟まりめっちゃ挟まってるじゃんくんでしょ、はい、えー、ご飯を食べてお風呂に入って戻ってきました、青いママはまだ一度は下に降りていません、これから交代です今掃除をしています。 ジャンクがまたトイレ入ってました。そろそろやめようかなう。ジャンンあとはもうずっといるから ね, ね。そろそろ眠いんじゃない？寝てみたらどうですか？ほら、この子。こっち行くな。 ぽちゃんぽんちゃん、なんか来たねぽんちゃん、ちょっとごめんねなんか来たぜち ょ, ちょっと、ふってふってほしい ポンちゃんちっ汚れちゃっ。ポンちゃん大好きなやつだよこれ。ポンちゃん。ちょっとその辺のさ。ちょっと。爪とぎもとり、ちょっと場所を移動しないとなんですけど、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。ゃんゃんあ、毎年大活躍の、うん。猫にうってつけ。なんとかヒーター。パネルヒーター。<笑> はい喜ん だ, 喜んだのか<笑>ポンちゃんお喜び走り回っておりますポンちゃんおいでポンちゃんはーいポンちゃん開いてるかなるあるかなンちゃんポンちゃんんそこで寝るそこのじゃんんスイッチを入れましょうポンちゃんはいポンちゃんおいで まだ電源ついてませんけどもうちょっとしたらつけるよてんけ も, うもうポンちゃんがたまらんっていうやつになるよはい、ちゃんくんいらっしゃいちゃんくん、お客に行っていいだよなんかあったかいでしょどうあら？<笑>そのうちね ジャンくんがくつろいでいます。トイレも少し寝てないので、行ってない気がするんだけど。君のおかげか君のせいか。<笑>君が暖かくしてくれるからか。暖かいから、ちょっとよけてるも ん, ね, <笑>んもね。ポンちゃんもね。まっすぐここにいると、暖かすぎるんだね。時々ちょっと行ってみるんだけど、うん、すぐ戻ってきた。 ゃんこいつのおかげで膀胱片が治るかもしれんぞ。よかったねえちゃん。